う5月なのになんでおとオークトーバーテストなの、うんだ、うんう10月にやらないんだよ、うん、10月もやっ て, ていいだゃな、うん、ああドイツではってだったでも楽しくないなんかこういうの い, い,、ね、いろんなお店がある、うん、おつまみもいろいろあるから買って食べたいです<笑><笑> 何<笑> で,、ね で, ねねねま、でもき、まあうん、込んでこんかったん とりあえずさ、なんかちょっと料理とかもさ、追加しようよ。うここらへん、ずっと早くり。<笑><笑><笑><笑>そうだよ、早送り、早くり。でもよく、日酔ってる時使ってか<笑><笑>そうそうそ<笑>、ね、翔太も言ってた、だから、ついちゃんもちょって、す、ちゃんと喋ったもん。<笑><笑>多分記憶にないでしょ。<笑>この間カラオケ行った時も、聞かれてた。そうそこの前がだって、結婚式とかで。そうそうそうそう。<笑><笑> 今翔ちゃんの話してたら多分さかのぼってみたら分かると思うけど翔ちゃん翔太って酔ってないとこんな感じだなら俺、ね、酔ってるはん合ってないからいな 覚, えないいい覚えてないでいやあったことないやあないやあったことないあったことないやその<笑>のいやあったことないやあっいやたいやそったないや覚っ て, てるとないやたいやあったことないやたこといやあたこいやあったことないいやいやいやあ最後の、ね、方 あ最後のほ記憶あるんだ。最、は、後、い、の記憶あ る, んだ憶あるんだ。あ、まあ、いや、だから俺も、言ってたよね。うん、行く前に、普通に、普通のシラフな時の会ってないなって思って。ちゃんと話した。ちゃんと話した。うほどね。あの時もさ、無理やりさ、通本当に、んになんか。あか、そうそう。ちょうどね、どライブソー ド, ラソード、ライブ帰りだったから。ね<笑>、今日も、ただね、夏、寝てたしね。 だよね。 結構好きになることが多くて、男友達も多 い, じゃないですから、男友達と平気でベッドで寝れるみたいな、正直に男友達の家に泊まるみたいな子がちょいちょいいて、なんか、そういうのって付き合ってみたなきゃわかんない部分でもげる自分の家に泊まるとっていうの、うん、は、ま よ, よしじゃん。 あ、でも他の人にもこういうことしてんだってなると、別にそういう変なじゃないとしても、あれもしかしたら、あるかもしれないなっていうのがある。って、でも、なんか、そういう人が結構好きになること多くて、うまく い, いかな、やっぱり、仕事しちゃうから、なんか、だから、時間でルーズな人が多い、みたいな終電なくなったら友達に捕まるとかさ。<笑> みたけけ返返いな俺結構なんかそうやっ て, もやもやていなん か, か俺も多分、うん、記録して無スはしないけど、うん、置いといてつくカとなんかあれなんです、ね、一応既、あのーうん、読なんか見てなかったらそれはそれでしてだから一応記読はしてて、うん、ちゃんと見てるよみたいな、うん、なんかかその、うん 人間性が分かかかかかかかかかんんんんだけど<笑> あ, ててさあ、あ、もうううう、ね、う、らな、なそその虫柿と。 れ、はい、ででででししした。たたいいいねののこ円くらら、かかな。なてあも俺、に対モモヤヤすごい。本当<笑> 多分多分両に今だからいるけど、両方が結構そのラインとかにくれる。ああくれるもうマメたタイプなのね。でも俺はどっちかっていうとそんなにマメに返す返せれてなかった気が。ああする。あーするうん、ー最初連絡を取り合って実際に会うっていうまで結構な時間かかってる<笑>その間になんか<笑>あの連絡取り合わなかったりとか、うん、そういう我慢できる人。<笑> いや、基本我慢できないけど、はあ、ちょいちょ い, いですねいい感じに酔っ払ってきてます飲みたねいやなんかさヨヨギ公園とかでよくあるじゃんこ、うん、何々フェうん肉フェスとか辛、ねね、い分の仲間だったら取れるからいいよ、ね、そうねよやってくんねえかな いやだもね、<笑>ちょいちょいやってるこの間はね、数ヶ月前餃子フェスやった何やってたねここ<笑>あ、そうだそうだ、えー、いいねいないね正太いいかったあ、休みじゃなかったや何か の, あれなんかの、なんかジムとか行ってたんだよあ、そうそうジムな<よ>ん<笑>で餃子を選ばない<笑>いやい や, いやなんかその前に多分いっぱい食ってたんですよとりあえず、ジムインジて<笑>、うん あ、そっかそっかそっか予定入ってて俺は休みでえじゃあどうするのって言ってじゃあギョ、うんま、がやってた井上さんとえっギョーザはあれあのなんか宇都宮とかそういう有名ないろんなところの餃子があと変わり種みたいなチーズが乗ってるーチーズと か, かメレンゲがのってるとかああいいねそうそう何かいろんなのがあった なんか広い部屋にるよとかも言うと、ね、こに気にしてて結構いやもう物音でなんか起きちゃったってほらスイちゃん若干潔癖とかもあるからさ、うん、潔癖じゃないんやけど<笑>だそうそう常にコロコロ持ってるから<笑>潔癖じゃん<笑>それを潔癖って言うんだよな ほすね毛毛落ちたよ っ, って嫌だすね毛落ちたよすー<笑><笑>ちゃんの前大体自分のすね毛でした俺のすね毛大体<笑>俺のすね毛んでこう漫画棒に挟まってたっすよえ俺いつ漫画えって思うのあれな ん, なんで挟む漫画棒に挟まるんだろう、ね、剣ってた、ね、っすよ、ね 今で三分くらいだ。え？どれだが。やばいじゃん。どうしよう。やばいじゃん。やばい や, やばい。で最後にツちゃん情報を入れる。うん。五分。はいね。四回目。しました。しました。 あ全然酔ってないじゃん。 も下がってきて、うね、もうでもあの冷たいのずっと飲んでるから芯から冷えてるね、うん。もう指先が冷たいもん。お湯割りとか飲みたい。ああ、扱いこうよー。<笑>扱う<い>？<笑>扱ね、無理無理ね。これ絶対は。俺無理だわ。もう明日も。えー、仕事でるもうね、そ、え、こ、ー、で飽きるのだよ。無理だね。<笑>仕事で <笑><笑><笑>いやばいっす よ, よ俺。